はあ、どうしたリュウため息なんかついて実はな俺、昇竜拳が苦手なんだということ俺に話したりなうん説明書を見ると昇竜拳コマンドって Z の形してるだろうそれで波動拳コマンドはグルンって感じでイメージしやすいんだけど昇竜拳はなずっと実際に入力できる方向が合ってないだろうそれでわけわからなくなっちゃったのかうんそんなことならどちらかというと昇竜拳が得意な方の道義の異名を持つ俺に任せておけ頼むよよーく見とけよ 昇竜拳の出し方も定番といえば昔から、歩きながら波動拳って言われてるんだ。波動拳ならいくらでも出せるよ。それじゃあ、手本を見せてやる。歩きながら波動交流拳。お出た出た。だ、じゃあ次はお前やってに。歩きながら波動拳。歩きながら波動拳。歩きなが ら, 波 動, ながら波動拳。ちょっと待った。歩きながら波動拳って言っても、本当に歩いてから波動拳を出すわけじゃないんだ。 何よそれ前に十字キーを入れて波動拳と入力すると入力の中に昇流拳コマンドが入ってるってことなんだそうなら相当先にいいやじゃあやってみな歩きながら波動昇流券歩きながら波動昇流券歩きながら波動昇流券最後なんか変なの出てたけどまあいいかおちょうどあそこにカモがいるぞ練習の成果を見せてみるよラウンドワンはい よ